ってたよなぜあの者らは町の外に 猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ叔父上の宿敵と手を結ぶは何意かと思ったがなるほどな向こうも味方が欲しいんだうまくいくではまず猛虎を打ち払い助力を願おう槍川の者と話したいが町に入れぬのではないや入れる隠れ道があるんだそれは子供の頃の話だ もし残ってたってたどり着けないだろうやるかいはあるそれじゃあもうこの陣立てを見られる場所行こうこの町へまた戻ってくるとはね どこを見ても昔がよみがえるよじゃあ目をつぶってなでは乱が起きる前に映っていたのだな大綱にあのことを話したのか大綱に用があってね手を借りた一度会えたの後で話してあげるこの音ってもしや街へ向かってるここは待て消えたね こっちだ来るんじゃなかった今さら何さだってこんなところ誰しもいつか故郷に戻る時が来て過去と向き合うのだ俺らの街敵に囲まれてるね もうおしまいだユナ、隠れ道はどこだ壁沿いに川が見えるだろうあそこまで行けりゃ案内できるよ敵陣を抜けるなんて無理だそれに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら槍川の民が殺されますタカお主の火事に命を預けたお主も俺を信じてくれ承知しました 川まで無事にたどり着けるでしょうか手はあるはずだあの壁長くは持たんなあざもと同じく槍川もじきに落ちよう槍川の連中捕まるより死を選ぶだろうねこちらから仕掛けて猛虎を退けるかそれはいけませんそうだね勝ち目は薄い隠れ道はあそこにあるはずだあの白い木の奥 蒙古に見つかっておらぬとよいが陣立てを抜ける手はないか川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだまさかそれが策残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか離れるでないぞもちろんです行こう槍川なんかで命を懸けることになるとはね言い出したのはお主だ ブー君が必要なんだよ早く島を出たいからね小さかったあんたには分かんないよ飯も食えないわっぱにはりかはひどいとこだったよだから去ったのかいえ俺のせいなんです、うん、あんたのせいじゃない、うん、自分にやるんですね走れるな、うんうんうんうん くんだ昔ここでトンボを取っただよねで戦わせた片方が槍川の侍もう片方はああ地頭の愛かそっちがいつも負ける愉快な遊びだ 扱えるね兵糧をため込んでおったのか町に入ったら私が話すよそうしてもらおう何者だどうやって入った私はここの生まれだよ猛虎に見られたかいやそれより猛虎の囲いだがおのれ侍の格好なんかしやがって誰から剥ぎ取りやがった野党じゃないクロード様だクロードだと 宇治政様に会わせるが妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ佐藤さんにお知らせしろ直ちに<笑>宇治政槍川殿の末の息子の名だが槍川家は叔父上が追放したはず影じゃいまだに槍川がのさばってる乱は沈められても志村家を恨む奴らがそのたびにわれるんだ猛虎が橋を渡ってくる おぬしらついてまいで離れるでないぞ何でしょうか何やら騒がしいがこりゃまずい頭もいる町を落としに来たの王峰は何が望みだアンマルメンズ槍川の民や我が名は手もげこの部隊の長だ己らの返答次第で未来が決まる道は二つ 我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけようさもなくば己らに無ごたらしい死をくれてやるどちらかを選べ長くは待たんぞ去ったな行くぞ槍川が下れば叔父上は追い詰められる心配ないやすやすとは降伏しないさ戦ったら町は血の海だ 槍川とて助けがいるはずだ手を結び共に猛虎を撃てばよいやりは志村様を恨んでいます生き延びたくは離婚など忘れねばならぬ根が深いのさ佐藤さがお会いになる俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ堺殿氏政殿か いやはや志村殿のおいがよもやあのクロードの正体とは知られれば罰されましょうかつての我が槍川一族のようにそれは反乱の報いであろうが昔のことだろう今はこの島の危機なんだよこちらは下女ですかな、ね、槍川の出だよだが地頭の手下になったか い, いやこの堺の一味さ フロードのね、囲いを破るお手伝いをいたそうその代わり志村殿にご加勢願いたいふん猛虎の狙いは本土であろうじきに対馬を去る槍川は滅びぬさ助けなしでな<笑>無念ではあるがタカを探そう。 とんだのおなしだねまだ時はある島中が襲われてる次は槍川なんだよこれでもわからないなら大バカだタカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた鉄の余りがある時は親方の真似をしてたね鍛冶屋とは会えた代替わりして親方はもうどうでした 宇治政のやつは守り抜けるると思ってる腕利きの弓取りらが氏政の命に背きモコをうちに出てから行方が知れぬそうですそやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん元槍川で落ち合おうじゃないか弓取りを探そうクロードの戦いを見せてやるか 土を持っててたたあんたが使わせてもらってたやつ<笑>覚えてたのにずっと小さかったよいっつも火事場にいたね動かすの大変でうなタカも呼んだのか来るなって言ったんだよ俺にも手伝わせてください槍川に残っても。 死なれるよりはマシさ消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう励みますお邪魔にはなりません分かっただが用心しユナに従え承知しました手がかりはあったかこの辺で見たって話だけど気配はないね探してみよう 猛虎が死んでおる私じゃな い, いや傷があるなでも矢がない誰かが抜いたまた使うんだろうかなりの腕前だな足跡3いや4人だどこへ行ったのでしょう調べようここではコオロギを取ったなよく来てたねそれに竹を編んでカゴを作ったなんでコオロギ取りしてたか覚えてる いや母さんから遠ざけるためさ腹を立てるとあんたに八つ当たりするからコオロギに感謝しなあの家に 頼がすんでたね相撲ジャンプっ、うんうん、えっカ死ぬとこだったんだよ中を調べよう私は外を見るござがあるここに止まったかクマには食われてなさそう 熊が兵糧を食ったかおかげで死なずに済んだありがたや矢尻に譲る三河用の川も弓取りはここにいたジェンタカこっちに来て滝火がまだ暖かいこの家を建ったばかりだが近くにおるぞ もうこの火薬を盗んだのか<笑>いい根性してるね足跡だ。 あそこの丘を登ってるね訳があるようだな身を低くして声を潜めろお侍が 来てこっちへ来い槍川の弓取りと見受けるが数は減った兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな他にはいないの捕まったここまで追ったが我らも手を貸そううん腕は立つようだなわしは大国井陣志村じゃないなら手を貸してくれよまず野営を見てみよう 捕虜を運ぶ部隊どううやら直に立つようだな元槍川の向こうにある野営に向かうのだ立たれる前に動かねばなるまい槍川の弓取り皆無事だ一時でも早く助けてやらねばな行き先はつかめた先回りして罠を仕掛ける方がいい奇襲に向かない地形だね元槍川はどうです 道の両脇に屋根がある盗んだ火薬も役立ちそうだこれは使える<笑>なかなかの策士ですなよしモー虎より先に動くぞモー虎はこっちに向かってるタカ小屋の中に隠れてて嫌だここに残って俺も戦うジン頼むよ たかが決めたことであろうじゃああんたが守ってやってね怖いかいえそんなこと少しだけ姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょまだ分からんだろうが誰しも怖い時はあるユナもな あなたもああ。叔父上が捕らえられた時家族を失うかと恐ろしかっただからユナの不安もわかる姉さんには何度も救われた俺もだ来たな猛虎が近づいたら樽をいる世界様動けませんお主ならできる恐れる心を。 情け無用 逃がすな よくやった大国仲間を連れて槍川に戻れ直ちにいやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった共に囲いを破ってはくれぬか氏政殿の次第だわしが取りなそう噂通りだなまれに見る業の者じゃないかタカ悪いけど陣と話があるんだ槍川で待ってる やったタカが死んでもおかしくなかった落ちかけたししかし見事にやってくれたぞ<笑>置いてくればよかったユナ心持ちは分かるがタカは赤子ではないあの子は戦えない素質はあるあんたは何も知らないだろう たかのことは私が決める口を出すんじゃないよもう戻らなきゃ囲いを何とかするんだろう街で会おう